えー、ポッドキャストを開始していこうと思います。で、今回のテーマにもあるんですけれども、あの、ボイシー始めましたという形ですね。で、それは後半に、えー、しっかりとお伝えするので、あの、ポッドキャストって言いながらも、まあ、ボイシーでも配信するということですね。はい、それでは、えー、お便りから読んでいきましょう。あその前にですね、現状僕が今、どのような状況にいるのかっていうのを、えー、お伝えしようと思うんですけれども、えー、四国入りしました。 え、今、日本一周中でして、四国に無事入ることができて、え、今、香川県にいます。はい。で、徳島県から香川県に来たのかなで、まあ、もちろんね、あの、ポッドキャストでアメリカに行くというものを先日配信させていただいて、えー、ちらほらね、えー、ちらほらというか、まあ、一件なんですけれども、あのー、まあ、なんか自粛しろという声がありまして、そこに関してちょっと、まあ、あの、僕の意見をね、お伝えしようと思うんですけれども、えー、もちろんね、この日本一周をする前の段階から、 僕このコロナの状況が悪化するっていうふうにちょっと予測していて、第2波が来ると思っていて、結構日本一周しながら、あの、いろいろと影響が出るんじゃないかっていうことをね、考えていました。で、実際にまあ影響が出ているんですけれども、あの、もちろん、あの、日本一周して、魅力をね、日本の魅力を世界へ発信するっていうプロジェクトを、スタートして、もう本当に、もう、計、サロンメンバー含めると1000、1000名、2000名ぐらいの人たちが、まあ、 応援してくれてるわけですね。なので、絶対に実現しなきゃいけないんですけれども、まあ、かといって、このコロナの状況を軽視して、まあ、なんか適当にね、行動するってのもおかしいことなので、もちろん、あの、最大限の、あの、コロナ対策をした上で、えー、日本一周をね、させていただいております。で、キャンピングカーで、まあ、大自然だったりとか、あの、自然を撮ってることが多いので、あの、多分都内にいるよりは感染のリスクっていうのは多分低いんですね。 で、僕たち3人でいるときはマスクとかあんましてないんですけれども、それはもうもちろんね、あの一緒に生活してしまってるので、あの誰か1人が勝ったら3人かかってしまうと。なので、みんなで感染しないように、えー、心がけをしようというのは、日本一周前にしっかりと、えー、僕たちの方で決めさせていただいております。えー、なので、ご安心ください。あのー、なるべくディスタンス、なるべくというかもうディスタンスして、えー、撮影したりしていますので、 あの、ご理解のほどよろしくお願いいたします。それでは、えー、お便り読んでいこうと思います。大川さん、こんにちは。いつも映像作品、ポッドキャスト等を楽しみにしています。質問なのですが、大川さんのこれまでで一番大きな挫折経験、またそこからどのように這い上がったのかお聞きしたいです。えー、夏本番の暑さが怖いと思いますが、体調にお気をつけて日本一周頑張ってください。というお便りですね、えー。ありがとうございます。すごくね、心優しい、えー、お気遣いありがとうございます。 実際に、まあめちゃくちゃ暑いです。ただ、なんか慣れてきたというか、全然余裕です。そうですね、挫折経験で言うと、多分、その、この、なんかお便りを読んだ時に一番最初にパッと浮かび上がったのが、やっぱり高校生の時の部活動のですね。 ただ、この部活動の挫折を経験して、友達にね、動画を送ってもらって、それが人生を、まあ、変えてくれたっていう、まあ、エピソードは結構皆さんにもお伝えしているので、まあ、なんかそれをお伝えしてしまうと面白いくないなーっていうのが、多分ね、僕も今思ってしまったので、えー、まあ、新しいその挫折経験を今お伝えすると、えー、まあ、今、現時点でその挫折を味わっているな、 ってのが、えー、このお便りに対する僕の、まあ、感想ですね。見解です、えー。それはどういったことかっていうと、まあ、僕動画クリエイターとして活動していて、まあ、動画クリエイター兼起業家ですね。まあ、会社も作ってやってはいるんですけれども、僕のその先日出した夢 を, 夢を語るっていう動画で、日本一周して僕の夢がアップデートされたんですね。 え、なんかやっぱ世界を目指す企業、世界一の企業を作るっていうことが、僕のやっぱ長期的な目標だなっていうふうに思っていて、えー、じゃあいざその、会社を大きくするっていう観点で話したときに、僕は起業家としての側面が強いなっていうふうに思って、じゃああたり見渡して起業家の、まあ人たち、まあ日本で活動している人たちを見ると、やっぱり本当にすごい人たちめちゃくちゃいるんですね。もう実績も出していたりとか、まあ大型調達していたりとか、もう本当に、ね、 あの、大手とタイアップしたりとか。まあ、本当にすごいですよね。で、僕は日本の起業家とかって、まあ、あの、まあ、大したことないって言ったらすごく失礼なんですけど、そういうふうな、あの、なんだ反骨心を持っていました。反骨精神持っていまして、やっぱり日本っていうマーケットはちっちゃいし、あの、やっぱ世界に比べると、めちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。あの、やっぱりやってることが。 なので、グローバルで大きくなるくらいの会社にしなきゃいけないなと思っていて、で、僕はその志があって、そんなね、日本の起業家のことをそう言える立場じゃないんですけれども、まあそこを目指していると。ってなった時に、まあ別に日本のそのね、自分がその目指している世界で、で、その大したことのない、じゃあマーケットである日本っていう、このなんか構図を見たときにも、大したことない日本って言えるような、 ことしてんだっけっていうところを、ちょっと振り返ると、なんか全然できてないなっていう。やっぱど、それ、その夢がある中で、動画編集とか動画クリエイターとを、まあなんか、毎日毎日行ってるって時点でやっぱ違うなっていう。その組織として、やっぱ仕組みとして、まあ事業を完成させなきゃいけないなっていうふうに、まあ強く感じてて、まあそこが最近、 結構強くなんか影響を受けたというか、まあ挫折って言ったら挫折じゃないかもしれないけど、すごく強くなんか反省というか変えなきゃいけないなっていうふうに思わされました。ただね、日本一周中に今こんだけね支援してくださる方がいるので、えー、それを放棄するっていうのはまあ無理だと。で、だし別に全然日本一周楽しく撮影しているので、まあここは切りよく日本の、日本っていう環境にけじめをつけるっていう観点でも、一回もう、あの、一周回ってしまおうと。 動画一生懸命作って、そっから切り替えて世界をね、目指していこうというふうに思っているので、えー、ご安心いただけたらというふうに思っております。はい。それでは、えー、ちょっとね、前置きが長くなってしまったんですけれども、今回のテーマである、ボイシー始めました。動画クリエイターの、えー、僕があえてボイシーを始めましたというテーマにてお伝えしようと思うんですけれども、あの、まずですね、えー、なぜボイシーを始めたかというとですね、あの、きっかけは、 この日本一周中に今そのシュワーの SM7B っていう本当にその7万ぐらいするマイクを使ってめっちゃ高音質で配信してるんですね。このズーム H6 っていうオーディオレコーダーも準備して。で、まあそれで収録して編集して少しノイズリラクションとかリマーブ除去したりとか、まあいろいろやってアップロードしてるんですね。で、MP3 で そういうアップルポッドキャストとか Spotify にも配信しつつ、YouTube 上にサブチャンネルとして、MP4 書き出しをして、あのサムネイルも載っけてね。えー、それでさ、3つかな、計3つのプラットフォームとして配信しているんですけれども、これ編集を毎日朝7時に投稿してるのに、編集入れたら、もうなんか、時間もったいないよねっていう会話になってきてしまって、日本一周、ただでさえ、あ、すいません、あの、昨日、ごめんなさい。 昨日というか、一日あの、ポッドキャストサボってしまったんですけれども、サボるというか、もう電波が入んなく投稿できませんでした。大変申し訳ありません。で、まあそういったね、あの、日本一周、時間がないのに、撮らなきゃいけないという環境もあるしで、他に並行してやらなきゃいけないこともたくさんあるのに、 編集ばかりするっていうのはちょっとやっぱ難しいじゃないですか。まあ、効率が悪いというかね。なのでやっぱりそのチームの生産性を上げるっていう観点でも気軽にやっぱ投稿できるっていうのがすごく魅力的だなと思っていて。なのでちょっとボイシスマートフォンでえ収録をして、スマートフォンで配信するっていう。まあ、このなんか、 ね、流れが、まあ、すごく生産的だなと思って始めたんですが、結局、その、ボイシーに配信したものをダウンロードすることが多分できないのかな。で、まあシュ、手話の SM7B で収録したものをアップロードすることもできないので、なので結局、その、まあ、配信するプラットフォームが1個増えたんですけれども、あのー、結局 iPhone でも撮りながら、手話の SM7B でも、ま、2つで収録して、 っていう配信するっていう。まあ、結局、何も変わらなかったっていう現状なんですけれども、ただ、まあ、一つね、ポジティブな要因があるとすれば、えー、ボイシーって基本的にもう編集なしで、一本で上げるんですね。今、まあ、9分20秒くらい、まあ、時間も見えているんですけれども、まあ、編集がないからこそ、しっかりその10分きっかりとか、ま、あそんぐらいで、 え、話をまとめなきゃいけないし、伝えたいことを伝えなきゃいけないと思ってるので、ある意味その話をしっかりすると。で、しっかりすれば、イコール編集作業っての、ね、はいらないんですね。もうそのままだって、えー、MP4 を。 mp3 かをアップロードしたりとか、まあ、mp4 で youtube にアップロードするのはさすがに、あの、編集ソフトに一回入れて書き出ししなきゃいけないんですけれども、そこがね、効率化されるので、まあ、ボイシーを始めてよかったなというふうに今、感じております。まあ、もしかしたらね、今その youtube とか spotify、spotify アップルポッドキャストで聞いている方で、ボイシーで聞きたいっていう方はもしかしたらいると思うので、あの、そういった人たちのためになればなと思って、まあ、あの、配信プラットフォームは計4つですね。 これで、毎日朝7時に投稿させていただきますので、今後ともね、よろしくお願いいたします。で、改めてね、このポッドキャストのテーマは、動画クリエイターの僕がね、動画で基本的には表現するんだけれども、音声だけで伝えることの価値ってあるよねっていうことで、配信させていただいております。はい。で、一応ね、僕がやってるその動画コミュニティトランスサロンでは、まあ、毎日ね、数千字の記事を配信していたりとか、あとは、わからないことを気軽に質問できたり、あとは作品投稿。 まあ毎回、今、トランスタンメンバーが1300人、まあ1400人もう少しで超えるんですけれども、まあそういった環境で動画をね、見てもらいたいという方、ぜひ、あの、チェックしていただけたらというふうに思っております。今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。えそれでは皆さん、また明日